いつも動画を見ていただきありがとうございます。今回の動画が仙台旅行編の最終回になります。動画へのたくさんのいいねやコメント本当にありがとうございます。この動画もあなたの心に残る素晴らしいものにしたいと思いますので、ぜひ最後までお付き合いください。 初めて降りた最寄り駅の松島海岸駅は建物の改良工事中でした松島海岸駅を中心とした松島の地図はこんな感じですやっと来ることができました この石碑を見た時ようやく松島に来たんだなぁと実感が湧きましたそして7月21日は日本三景の日だそうです松島海岸駅から瑞岸寺五大堂まで移動しました徒歩で約10分歩きました 見えますかなぜ橋の板が抜いてあるかよくわからないんですけど下からもう海が見えますいやここからも福浦大橋見えますね よいしわこれが瑞磐寺の五大堂だそうです。 すごいところに立っているなぁ五大塔へと続く橋がなんであんなにもスカスカしているのかよく分かりましたよここスカシ橋といって御静域なので足元もよく見つめて気を引き締めさせるための配慮って、ね、書いてありますね福浦大橋別名出会い橋だそうなのでご縁が繋がるようにちょっと行ってみます 五大堂を離れて福浦橋まで向かっているところです途中途中に松島を巡る観光遊覧船の乗り場があったんですけれどもこの状況でどこも運行していませんでしたはい、これが福浦大橋だとです向こうに見えるのが福浦島ですね、うん 松 島, 島の島々が本当に美しく見えますよこちら側もそうですね福浦橋別名日本台湾の友情の橋となったみたいですねやっぱり 東北には震災の爪痕傷がいっぱいあるな無料で通行できるわけではありません必ず通行料が発生します大人高校生以上200円小中学生が100円だそうです実はここ仙台旅行編の以前の動画で仙台グルメ編でご紹介したカフェベイランドさんですよかったらもう一度ご視聴いただきたいのですが 風浦橋を渡る時にはこのカフェベイランドさんの店舗内にある券売機で通行券を買う必要がありますこれが実際に買った通行券とパンフレットです松島町ご出身の漫画家手代木しおり先生直筆のイラストがとても素敵だなと思いました僕が松島に来た時ちょうど塗装作業中でしたのでとても珍しい紅白の 浦橋を見ることができました。 浦島の地図を見ていたら展望台が一番見晴らしがいいというので行くことにしました。 これは弁天堂だそうですさすがにこれ以上は進めませんなぜなら僕はキャリーケースを片手に着物姿でここまで来たからです残念ながら こここで諦めることにしました、はい、またここへ戻ってきましたいかがだったでしょうか今回の仙台旅行実質的には1日と半日の行程でしたその中には青葉城にも登りましたし仙台の美味しい料理もたくさんご馳走になりました今回できなかったたことはたくさんありますが 機械を作ってこの美しい仙台の街また足を運びたいと思います最後までこの動画をご視聴いただきまして本当にありがとうございますそれではまた次の旅路でお会いしましょうご案内役はバオシン地球の旅人でした